ねねえねえ切り返し戦に難しいことは分かりませんが左足が種目足になってるって言われます。 説明しよう種目足とはね構えたときに左足のつま先が外を向いちゃうことだよなんで種目足がダメかというと足の力がなんと 40% も逃げちゃうからなんだだから今 60cm 前に踏み込んでる人は種目足を直せば本来 1m 前に踏み込めるってことだね直し方は1足幅を見直す2おへそを相手に向ける3左膝を少し内股気味にするだね種目足が直ったら打った 時に体が開いちゃう癖も一緒に治るぜ。